えー、皆さんこんにちはこの中でメガネやコンタクトレンズを使っている人いますかお半分ぐらいですねメガネがないと不便ですよねメガネは13世紀にイタリアで発明されて16世紀ぐらいに日本に渡ってきたと言われていますでもそれが普及するのは明治以降ですそれ以前の世界を想像してみてくださいきっと目の悪い人は不便だったことでしょう本読んだり 買い物したりするのも苦労したかもしれません。まあその頃は街灯もなかったし、道路もそんなに整備されてなかったでしょうから、目の悪い人が夜道を歩くのはすごく危険だったと思います。まあ僕はよく考え事しながらこう道を歩くんですが、昼間でもつまずくことがありますからね、今日ちょっと緊張してるので転ばないように気をつけたいと思います。まあでもメガネが安く大量生産されるようになり、 それが広く普及することによって目の悪い人でも普通の人と同じように大きな危険とか不便さを感じることなく普通に生活ができるようになりましたそれと同じようなことが色の世界にもあるんですちょっとこの図を見てください右の四角と左の四角同じような色に見えますよねでもこれはちょっと加工してあるんです実はこれは赤と緑が同じように見えてしまう そんんなな人の見え方を再現した図なんです本当はこんな色をしてますこのように例えば赤と緑ピンクと水色赤紫と青紫このような色が区別することができないそんな色の見え方のことを色弱と言います聞いたことありますかお医者さんや科学者の言葉では色覚異常と言います 色弱の人は実は結構たくさんいるんです。程度の弱い人も強い人も含めると日本人男性の約20人に1人います。欧米人の男性だと12人に1人です。女性はすごく少なくて300人から500人に1人と言われています。日本や欧米だけではありません。実は色弱の人は世界中にいるんです。 これあのオーサーグラフじゃなくてすいませんグリーンダウンドがでっかいですよ ね, <笑>ね。目の悪い人が普段の生活でちょっと不便な思いをすることがあると思うんですけども色弱の人も同じような思いをすることがあります。例えばエレベーターの前でボタンを押せずに悩んでる人見たことありませんかあの一般の色覚の人普通の人がこれを見ると八が。 光ってることが分かると思うんですが実は色弱の人にはどれが押されてるかこよく見ないと分からないんですねそういう人もいますそれにこの木には赤い実がなってますが色弱の人には赤い実が葉っぱと同じ色に見えてよく見えませんだからきっとこの木の下を歩いていても実があるということに気がつかないかもしれませんでこれはトイレの案内板ですが 色弱の人が見ると男性用と女性用の色が逆に見えますよね慌ててる時は間違ってしまうかもしれません実際にそういうことがよくあるらしいです、まあ、私もこの間なんか空港で間違って女性トイレに入りそうになってすごい目でにらまれたことがありますけどね<笑>まあ私はあの色弱じゃないんですけどもでこれはミニトマトの枝ですけれどもどの実が熟してるか これもよく見ないとわからないことがあるんですまあそこで私はこういう色弱の人のために色が見やすくなる見分けやすくなるそんな技術を開発しましたまあ近視や乱視の人にとっての眼鏡と同じような存在になってほしくて色の眼鏡と名付けました遺伝子の働きのために見えにくくなってしまう色そんな色を計算してそれを拡張現実 といいううう技術で見えやすくすくるそういう仕組みですまあ今はまだ眼鏡のようにこう身につけて使うことはできませんが、まあ、こういうスマートフォンこういうので動くので、まあ、どこにでも持ち歩くことができます実際にどのように動くかちょっと見てみましょうこの写真には麦畑に赤い花多分これひなげしの花だと思いますけどもそれが咲いています。 でもある種の色弱の人がこれを見るとまあこんな感じで花の存在がよくわからないですよねでこれを色の眼鏡で見てみましょう、まあ、こんな感じで花がよく見えるようになります、まあ、実際の使い方も結構簡単なんですこの本には 一般の色覚の人には読めるんだけれども色弱の人にはよく読めないような色の組み合わせで数字が書かれています。色のメガネでこれを見てみましょう。下の二つの丸注目してください。色弱の人が見るとまあこのように字が読めないですが色のメガネを操作するとこんな感じで読めるようになります。簡単でしょ まあ、人間は生まれ持った肉体に縛られています背の高い人や低い人運動神経のいい人悪い人、まあ、それに生まれつき手足が不自由な人や近視の人や色弱の人いろんな人がいます、まあ、でもそんな不便さを補うそんな技術も最近発達してきました、まあ、色の眼鏡はそんな技術ですまあ誰か僕がこういうのを作ったのと同じように 僕がもうちょっとハンサムに見える眼鏡とか作ってくれると僕10個ぐらい買いますけどねあでも自分で買ってもしょうがないか<笑>まあ最初この色の眼鏡という技術を作った時私は自分が考えたこのやり方で本当に色が見えやすくなるかどうか実はあんまり自信はありませんでしたでもこのアプリが公開されて間もなくから 世界各国からまあいろんなユーザーさんの声が集まってきました私はそれ全部読んでますちょっといくつか紹介します生まれて初めて紅葉が見えましたこういうユーザーさんがいましたこの人山に行ったそうですで今まで紅葉っていうものがどういうものか分からなかったんだけど紅葉が赤いのがよく分かったそう言ってました 色をを間違わずに服を買うことができましたこんなユーザーさんもいましたこのユーザーさんは茶色い服を買いに行って間違って緑の服を買ってきてしまったことが何回かあったそうですでいつもは友達に付き合ってもらうんだけど一人でもちゃんと買いたよとそう言ってましたバスや電車に乗るときに迷わないで済むようになりました路線図は色分けされてることが多いので すごく読むのに時間がかかるそうですでもそれがまあすごく簡単になったよ楽になったよって言ってました黒い模様だと思っていたのが実は赤サビだったそんなことに気が付いてびっくりしましたそんなユーザーさんもいましたまあそして私に色をありがとうってそういうメッセージを送ってくれたユーザーさんもいました さすがにこれを読んだときは私はちょっと感激してもう涙が出ましたああ私が作った技術はまあ本当に人の役に立ったんだな、まあ、そう思うと本当に嬉しかったです、まあ、今でもありがとうというメッセージがたくさん来ますでそれ見るたびにすごく嬉しいです で色のメガネと同時に私は色のシミュレーターという技術も作りましたこれは色弱の人がどのように色が見えてるかそれを計算してその通りに表示するそんなアプリです一般の色覚の人は普通の人はですね是非これを使って自分の描いたものとか、まあ、その辺のポスターとか街の看板とか見てみてください 誰にでも見えやすいような色が使われているかどうかすぐに確認することができます2つのアプリのユーザーはどんどん増えましたでユーザーの声もどんどん集まってきましたでさっき言ったように私それ全部読んでますでそのうちに私はそれらの声にある共通点があることに気がつきましたちょっとご紹介します 僕は色弱です。いろんなことでは友達に笑われたりとか嫌な思いをたくさんしてきたのでその話は他の人とはしないようにしていました説明しても分かってもらえなかったし、まあ、でも今は自分がどのように見えてるか友達に教えることができるし友達もそれを見てああそうだったのか分かってくれるようになりましたとてもうれしいです。 であるお母さんからはこういうメッセージをもらいました。私の子供は色弱です。でそれが分かったとき、色弱に生んでしまって申し訳なかったなと思いましたで。子供が変な色で絵を描いたときがあって、それを見たときは、まあ、動揺して気が変になりそうでした。まあ、でも今は、あの子がどのように見えているか、少し分かってあげることができるようになったし。 どうしてあの時あの色で絵を描いたのかそれも理解できるようになりましたとても嬉しいです少しだけ安心しましたまあそれらは自分が見えたから嬉しいではなくて自分の見え方を分かってもらったから嬉しいあの人の見え方を分かってあげられたから嬉しいそんな声でしたそしてこういうことを教えてもらって私自身もとても嬉しかったです まあ、同時になぜ私が苦労してこの技術を作って無料でみんなに配布してるのかそれをこう 見, ず知らず人見ず知らずの人たくさんの人に分かってもらったようなそんな気がしました、まあ、人間は色を脳で見ていますで頭の中は覗くことができないので他人がどんな色を見てるか分かりません 色弱のことがよく分からなかった昔には色弱に対する誤解やまあ偏見みたいなものがたくさんあったと聞いていますでも今こうやって分かってしまえばここが違うんだからここだけ気をつければいいんだなとそう考えることができるようになってきますもっと分かってくると色弱の人は実は青の細かい違いを見分ける力があるとか 森で昆虫を見つけたり水中で魚を見つけたりするのが得意な人が多いらしいぞとかこう一般の色覚の人より優れてる部分そういう部分も分かるようになってきますまあ人間は目に見えないものとか分からないものそういうものを怖がりますお化けが怖いのも放射性物質が怖いのもまあそれが目に見えないし自分に悪さをするのかしないのかはっきりと分からないからです このけは怖くないですよ ね, <笑>ねお母さんが心配しすぎたのも友達が笑ったのも、まあ、そういうことが関係していたのかもしれません国と国同士が争ったりするのもきっと相手がどんな人 で, で何を考えていてどんな気持ちでいるのか、まあ、それを知らないからかもしれません、まあ、そんなことを ユーザーからら教えてもらいましたユーザーザの声に耳を傾けていると結局私が作ってきたものは一般の色覚の人と色弱の人、まあ、その間の翻訳機みたいなものだったのではないかなそう思えてきました色のシミュレーターは一般の人に分かるように色弱の人の色の見え方を翻訳するもので色の眼鏡は色弱の人に分かるようには弱の人にかるように 一般の人の色のの人色見え方を翻訳するもの辞書に例えると英和辞典と和英辞典、まあ、そんな関係の技術だったんですでもともとは生まれ持った肉体の不便さを補うそのために作った技術でしたが実はそれは人と人の相互理解のために役に立っていたんです そしてそのような手助けをすることこそ今技術が向かうべき方向性の一つなのではないかそのように私は信じるようになりましたでそう思って作ったのが次の「明るく大きく」というアプリなんですがこれは老眼や目の病気などで小さな字が見えない人の読めない人そんな人のために字をすごく読みやすくするそんなアプリです でこれら3つのアプリは全部無償で公開されていて世界の10万人以上の人に使ってもらっています、まあ、次に私が作りたいのは耳音に関する技術を作りたいと思っています私の父82歳ですが耳が遠くて大きな声で話しかけないと聞こえませんで本当は補聴器っていう あの音が大きく聞こえる装置それを耳につければいいんですが、まあ、音が悪いから使いづらいからって言って使えませんだから私は次はすごい補聴器を作りたいんです人と話してるときは雑音は小さくて人の声だけはっきり聞こえ静かな秋の夜には小さな虫の音がきれいに聞こえて音楽を聴いてるときは音楽がすごくいい音で聞こえるそんな補聴器です そして、本当はクラシック音楽が好きなのに最近全然音楽を聴かなくなってしまった父を誘って2人でコンサートに行って一緒にモーツァルトを楽しみたいんですそれが私の次の目標です技術は人と人の気持ちをつなげるのですありがとうございました